ライブ腰です。私たちは今からかなりおしゃれな街へ旅立ちます。というのもウィーンは芸術的、文化的にも非常に根深い街みたいで、ベートーベンとかモーツァルトとかなんか音楽の都って言われてるみたいですよ。やばいやばい。おお、縛る縛る。やばいやばい。乗せて乗せて。おいバイバイ。おおー、乗れました。 起きて30分以内に電車に乗るそして台本も頭に入っていないのにフィルミングを始めるなんてリアリティのあふれるチャンネルなんでしょうかぜひ世界各地を見たいのであればチャンネル登録をして引き続き動画をお楽しみください私たちは今からこの美しき街プラハを離れます本当に美しい街だったこんなに美しい街今後出会えるのでしょうかこれは4年<笑><笑> のページショーはこれは直木<笑>起きて30分以内の3人でした<笑>ということでプラハからウィーンに到着しました車掌の中から眺める景観はですねプラハがどれだけ美しい街だったのかを思い知らされましたかなり、えー、街並み落ち着いた感じになってます 私たちはもう間もなくシェーンブルン宮殿に到着しそうですちょっと残念ながら雲行きはちょっと、えー、曇りなんですがなんとか雨が降らないことをお祈りしています宮殿とその庭園が世界遺産に登録されています庭園は開放されて無料で入ることができます宮殿の中は残念ながら撮影ができないので庭園の中にはウィーンの街並みが一緒にこう一望できるテラス があるそうなのででそそこで1枚そして、えー、迷路ガーデン迷路があるということなのでそれに挑戦して最後にでもこう中入 っ, とるってるね俺ね俺だ、はい、ここが今世界遺産に歩みを踏み入れたというところでしょうかこの宮殿の正門は何かこうカレー色にこうカレー色が目立ちますね。 まさしくあの色合いで言うとブロッコリーカレーというところでしょうか緑とな木な色の綺麗ななんかこう色で装飾されていますゴシック様式で最もなんかこう有名で歴史ある建物みたいですよこの、えー、ブロッコリーカレーはいー<笑>これは広い<笑>これは広いですねもう向こうも広いしこっちも広いという あ私たちの一番最初のポイントグロリエッテ丘が見えてきましたここでかけっこしたら正直3人誰が勝つと思う途はなら負けるけど ね, じ, けねじゃあやる3人でやるやるかお前らいろろいおいいやいやいやだってこっからあそこまで走るだけよこの あ, あそこまでせーのでスタッフスタッフスタッフスタッフスタッフ なん勝負しようよいいや200ちょいしかも俺機材を払ってるハンディキャップありばあ怖いとあ怖いとねえ頭がいいけんって言ってねじゃあ負けんって言ってはいはいやろう近づけるどんど ん, なんがジ ョ, ジョギングで勝てるだとあそこの壁にタッチしたやつが勝ちで行きます 来た来た無念無念無念無念またもう5年分ぐらいに全力<笑>。ご覧ください。あちらの像が何かです。いや歩かなかったのはすごい。<笑>ミスったこ れ, <笑>これ。これ息が戻るのい時間ちがかかるば今またトハンしながらグロリエットの丘を目指しております。クネクネクネクネまさに。 登山道のようです、これ、バスがですね各駅停車のように行ってます、お金がかかるんですけど、こう高齢者とか、えー、あんまり歩きたくないっていう方は、あのバスを利用すると、ですね庭園内を回ることができます、徒歩だけだと確か全部回るのに2時間とか3時間とか、めちゃくちゃ時間が、えー、かかってしまうようなので、えー、あんまり歩きたくないっていう方は、あのバス、ご利用ください。 と言っていると私はエリオットの丘に到着しました上からの眺めはこちらですということでもう登りに登り螺旋階段も登り頂上最も高い高台へ我々は到着しましたすげー圧巻の眺めですこれはそしてこの高台には我々しかいません 頂上に登った爽快感この眺めうわーこの街のど真ん中を一本の線がぶち抜いていますなんだこの風もいい感じにちょっと今日はついています、まあ、青空やったら多分相当綺麗やろうねマリー・アントワネットやモーツァルトもこの景色を見たんでしょうか えー、ちょっとちらほらと雨が降ってまいりました、えー、宮殿の中を歩いているとですね、えー、ところどころでランナーたちがこうジョギングを楽しんでいる風景がありますはみんなこのこう豪華な景色の中でランニングを楽しんでいるのでしょうまあこんな宮殿の世界遺産の中にタダで入って ランニングを楽しむなんておつなことではないでしょうかまさにローカルの人のみの特権というところだと思います続いて我々はメール庭園で遊んでみたいと思います6ユーロぐらいで遊べるみたいですああ、あ, あエントランスってやけんここがスタート地点ってことよねやけんこれあもうエントランスから右と左もうここで分かれるんだ <笑>よ ー, い ス, タースタート。俺こっちー。こっちだな。<笑>やばいやばいやばいやばい。行き止まってやばい。俺もエントランスにいるんだけど。<笑>えーいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。難しすぎやろ。はぁやったーゴール。ちょっと待って<笑>いやこれゴールしますよ多分。ついてくんなってだから。は。 最悪やまたエントランスややべやべちょっえぐれしちゃっ分かった一回来たところにこうやって足でこうやってサイン箱しとったらもう迷わんやろ多分一生出れないですね<笑>先行きますよこういうことね イイエ ー, センキュ ー, サ ー, マーこんなに難しいと思わんかったいやこんなに簡単だと思わなかったクソ早かったよねほんと童心に戻れる世界遺産やったね外国人の人たちがあった彼<笑>まだ迷ってるわよそれあの人たち俺は笑いよるって思ってこれマジはよ出ないかんって思っていや上から見よったらそれは面白かろう<笑> そっっちじゃななないんだよなーってなるやろもうこのエリアにはかなり大量の世界遺産があるらしいのでちゃっちゃと見ていきましょうモーツァルトの曲とともにお楽しみくださいこちらはハイタのキリストという像らしいです前学生があの像を笑ったことで何かハイタになったらしいです、うん、続いてウィーンの有名デザートザ・ハトルテを食そうとこちらのレストランお邪魔しようと思います どんな美味しいチョコレートケーキを食せるのでしょうか。店内はものすごく高級感があふれています。ザハトルケいただきます。まこれ全然パクパクいけるチョコレートケーキや。あうま、マジもはや、はや。 うまい<笑>こうやって食ってるの難しいわあらみたいあらみたいなえっいるわみたい な, んいわたいな<笑>思われいいじゃん別にクリームと一緒に頼むのがおすすめとされてました本来ウィンは音楽の都として楽しまれてるので ま、音楽に視力深い人たちはかなり楽しめる国なんじゃないかなと思います次回はもう一度ドイツに戻ってミュンヘンを訪れようと思いますぜひこのチャンネル世界各国回っていきます面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価忘れずによろしくお願いしますまた次のエピソードでお会いしましょう音楽の都ウィーンからお届けしました「コッシー」更新